はい。 停車しますご注意ください。 の休憩車に行っておけらをなされたお客様いらっしゃいましたら車掌までお申し出ください緊急を要する場合には車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください 急行後の急停車はご迷惑をおかけいたしました列車は次の金山駅まで速度を落として運転をいたします次の金山駅まで速度を落として運転をいたしますごきました列車にご注意くださいあ、電灯 列車ま も, もなく、えー、通, 常通常の速度で運転をいたします。えー、お越します列車にご注意ください。列車を転がしてご迷惑をおかけいたします。 名港 線, 線は乗り換えですトラマ東海道線ですが、発車電機でトレ列車が職員したい響よりトラマ一時運転を見合わせている状態ですご案内放送にご注意ください